なんと言われようと、韓国が国際法違反を犯している状態であることは明白な事実です。どうも、政治いろいろの学部です。韓国外交部が日本の国際法違反に対して反論をしているという記事です。中央日報の記事を引用します。 三菱重工業が保有する韓国国内資産の差し押さえは正当だとする韓国大法院最高裁判決に日本政府が国際法違反を主張していることに対し韓国外交部が14日全く自立に合わないと反論した外交部当局者はこの日記者らに1965年の韓日請求権協定の適用範囲に関する 法的解釈の争いがあるとし、国際法違反というのは一方的で恣意的な主張と明らかにした。続いて、我々は被害者の権利実現と韓日両国関係を考慮し、日本側に対話による問題解決の必要性を一貫して促しているとし、韓国が解決策を提示すべきだという日本の主張は、 問題解決に全く役に立たないと指摘した。さらに、我々は合理的かつ現実的な問題解決のためのいかなる提案にも開かれた立場とし、何よりも被害者が同意できる根源的な解決法模索のために、日本側が誠実に対話に応じ、誠意のある姿勢を見せることを期待すると述べた。 加藤勝信官房長官は13日の定例記者会見で、三菱重工業が資産差し押さえを不服として再広告したものの、韓国大法院が棄却したことに関する質問に、韓国大法院判決及び関連する司法手続きは明確な国際法違反という日本政府の立場を繰り返した。とのことです。まず、 反論とは文字通り反対の理論を述べることです。そういう意味において韓国外交部の最初の主張である全く事実に合わないは反論にすらなってなくただのたわごとです。それを言うならでは韓国が主張する事実とは何かを述べないと反論になり得ません。次に韓国外交部が言う一方的で恣意的な主張という主張ですが これも反論にすらなっていません。どこから見て一方的なのか、どういったシーが含まれているのかという説明が何一つありません。こちらは戯言とというよりは、泣き言に近いのかもしれません。いずれにしろ、この二つの主張については、逆にこちらから反論することさえ馬鹿らしく、聞き流しても全く問題はありません。この先の韓国外交部の主張ですが、 これも反論とは全くもって違うものです。その主張を見ていくと、我々は被害者の権利実現と韓日両国関係を考慮し、日本側に対話による問題解決の必要性を一貫して促している。韓国が解決策を提示すべきだという日本の主張は問題解決に全く役に立たないとあります。韓国人というのはやはり 論理を組み立てることが全くでできないようですね国際法違反に対する主張であれば、どこが国際法に適合しているのかという主張をすべきなのに、論理をすり替えて全く違う次元のベクトリーに話を持っていっています。国際法違反ではないという反論をするのではなく、問題解決を図るべきと言っているのです。問題解決を図ることと国際法違反とは何ら関係がありません。 ちなみに、韓国外交部の主張である、問題解決を図るべきという主張も全くの的外れです。その根拠は、1965年に結ばれた、いわゆる日韓請求権協定です。この協定の第2条1項に、両定約国は、両定約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに、両定約国、 およびその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認するという一文があります。文中に出てくる1951年の平和条約とは、いわゆるサンフランシスコ平和条約であり、 この第4条の規律を読むと以下のように書かれています。この条の B の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で、第2条に掲げる地域にあるもの並びに、日本国及びその国民の請求権で、現にこれらの地域の姿勢を行っている当局及びそこの住民に対するものの処理並びに、日本国におけるこれらの当局及び 住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権の処理は日本国とこれらの当局との間の特別取り決めの主題とする。第2条に掲げる地域にある連合国またはその国民の財産はまだ返還されていない限り規制を行っている当局が現状で返還しなければならない。 つまりどういうことかと言いますと、サンフランシスコ平和条約で、現にこれらの地域の姿勢を行っている当局及びそこの住民、この場合、これは韓国政府並びに韓国国民ということになりますが、これらを含めて完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認するということになるわけです。日韓請求権協定で、両締結国並びに、 その国民と断り、さらに念押しでサンフランシスコ平和条約第4条で規定された、現にこれらの地域の姿勢を行っている当局及びそこの住民と、完璧なまでに韓国政府及び韓国国民に対して完全かつ最終的に解決と言っているわけです。協定は当然どちらか一方の当事国だけで結べるものではありません。日韓請求権協定は、 日本とと韓国というつまり、韓国外交部が言う問題解決という前提自体が問題がまだ未解決で残っているという誤った前提のもとに立った主張であり何ら反論になっていないことは明白なのです。さらに言えば主権国家同士が結んだ条約については条約法に関するウィーン条約というものが存在します。 この第26条に、効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国はこれらの条約を誠実に履行しなければならない。第27条に、当事国は条約の不履行を正当化する根拠として、自国の国内法を援用することができないとあります。順を追って言うと、韓国は条約法に関するウィーン条約、 第26条に則 っ, って、日韓請求権協定を誠実に履行しなければならない。韓国は条約法に関するウィーン条約第27条に則 っ, って、日韓請求権協定に規定のあるものを、韓国国内法を援用しての不履行を正当化することはできないとなります。韓国外交部の反論が反論にすらなっていない代物であり、日本が主張する国際法違反が 各種条約に則 っ, っての完全なる理のある主張であることが誰が見ても明らかであると思います。仮にも一国の外交を司る外交部がこんな主張しかできないとは、そして自分たちの言っていることが反論にすらなっていないことにも気づけないとは、こんな国が先進国と自我自賛している姿は滑稽としか言いようがありませんね。ということで今回の動画は以上になります。